皆さんこんこにちは私の YouTube ではちょっと珍しいですが今回は工事についての動画をアップしてみようと思います。1月後半に施工した物件で横浜の伊勢崎町駅の近くにある横浜市技能文化会館という現場です2年前に横浜マイスターを拝命した関係で仕事を受けることになりました。 管理コストのかからない人工材を多く使った小規模なお庭です平面図の左側はこのようなイメージでまた右側はこのようなイメージで設計しましたこちらの植栽マスは特砂を全部抜き取り既存の石組みを据え直し草が生えないようにマサド舗装をしましたバックに 人工材の竹垣を配置し砂利を敷いて仕上げましたライティングはこのようなイメージで設置しました今回の動画では主に人工竹垣の施工についてお話ししたいと思います高翔さんのエバーバンブーボードアジロガキのすすだけを使っています アルミ製の柱と胴縁を組みボードをネジ止めしますここまではそれほど難しい作業ではないので省きますが押し縁のビス止めや結束についてお話ししていきたいと思いますそれでは施工していきましょう押さえだけと呼ばれる塩ビ竹を 4×55 のステンレスビスで留めていきます長いビスですので インパクトドライバーはドライバー機能とネジ止め機能が切り替えできる4モードのものを使うと便利です締めすぎて押さえだけを潰してしまわないように注意します。 竹垣というのは玉縁のスタート、一番左側の一番上が剣人字きでいうところの竹の3枚分逃げたところから始まり2段目の胴縁の最後が右側から3枚逃げたところで終わるというのが決まりになっています玉縁に適当な間隔で結びをつけたら2段目はその結びの間間に結びを入れます ビスを縄で隠すためこの中心にビスを打ちます玉縁の結びの真ん中に2段目の押し縁の結びを入れるのですが玉縁のビスは縄で隠すためにあえて中心から外して止めていますので結びの中心はこの辺になりますこの真ん中から下に下がって2段目の押し縁にビスを打ちます コーナー部分の押さえだけは、収まりが良いように加工しなければなりません。直角のコーナーの場合は、四十五度ぐらいに押さえだけをカットします。 当たりが悪い場合は修正して取り付けます。 れね、あれこれいいんだよね。こういう作業は手元がいると非常に助かります。うん、大丈夫。 この段はちょうどボードの継ぎ目になっています。 Thank you. あ い, いね、うん、コーナー部分からのスタートも竹垣の決まりにのっとって割りだけ3枚分逃げたところからスタートします2段目の胴縁の終わりが割りだけ3枚分ですので玉縁の終わりはこの辺の位置になります 次は玉縁の傘の取り付けですこの傘のことを巣浜と言います玉縁全体を巣浜ということもありますそれはこの家紋にも使われている巣浜という文様が引用されています結びの縄がこのようにかかりますのでビスはこの位置に打ちます このように位置を決めてビスを打つわけですけれどもこのビスの打ち方は少し難しいです骨組みである 20×40 のこのアルミ胴縁はパネルの後ろ側にありますですから傘のてっぺんからまっすぐ下にビスを打ってもこのアルミ胴縁に当たらないのですてっぺんより少し後ろ側にビスを入れさらに ビスを手前に傾けて要するに奥に向かってビスを打っていきます動物に対して斜めにビスを入れることになるので大変難しいですこれはやってみないとわからないと思いますが位置と方向が決まったらドライバーをドリルモードにします ここまでビスを傾けても胴縁のあたりにはギリギリです材料を潰さないようにドリルモードをドライバーモードに切り替えます な容量で止めていきます。コーナー部分の玉縁の加工は。隣と当たる部分だけを。 竹の局面に合わせて削りますいいかうん気持ちい、ね、い。うん気持ち 天然素材の竹の場合はこのような加工を竹引きと小刀でやりますでど う, こうやったね ビス止めが終わったら縄をを通すす穴を開けますビスで止まっているわけですからあえて縄をかける必要はないのですが私は仕上がりにこだわってどうしてもこの作業をしたくなりますパネルに凹凸がありドリルの刃が逃げやすいので細いドリルで下穴を開けます。 縄が通る太さのドリルの刃に付け替えます穴が目立たないよう押し縁の下に半分穴が見える程度にします押し縁が傷つかないように押し縁を押し上げながら穴を開けます 穴に縄を通します縄の長さは二つ折りにして 1.5 メーターぐらいです布首、いわゆるとっくり結びになるように縄を回します 縄を回したら左右の長さを確認します右手の縄が左より若干短くなるのが理想的です長さを調整しますこのぐらいの長さの差になっていれば縄の無駄が出ません縄のよじれを直して2本が揃うようにします ねじりイボ結びといういわゆる飾り結びですけれども飾り結びも何種類かありますし結び方も人によって違うと思います私のやり方が正しいということではなく参考としてご覧ください私の場合はまずイボイの仮結びをします人によってはここで仮結びをしないで いきなりねじった縄を輪っかに突っ込むという方法もあります今引いた方の縄を付け根からしっかりねじっていきます十回ぐらいねじって真ん中をつまみねじり上げます これを仮結びの輪っかに通してねじらなかった方の縄を引き締めますねじった方の縄をこのようにかけて解けるのを防ぎます 形を整えたら、タレを適当な長さで切り揃えますもう一度やりますウノ首に縄をかけたらイボイの仮結びをします 一旦引き締めます今引いた縄の方をねじりますしっかりねじって半分に畳み仮の輪っかの中を通します ねじった縄ではない方の縄を引き締めますねじった方の縄を輪っかにして引っ掛けます 垂れの長さを揃えて切ります垂れの先がほつれていかないように一結びしますこれはやらなければならないというものでもありません天然の白縄の場合はやった方が良いかもしれませんがナイロンの縄の場合はほつれにくいのでやる必要はないかもしれません 次に押し縁の結びをやりますまず縄を二重にして縄玉を作ります適当な長さを引き出して半分に折ったら脇に挟みます 一周目で縄を殺しておいて最後をくぐらして止めますこのように引き出しながら使います垣根の裏側に回れる場合は 先ほどの玉縁のようにボードに穴を開けて紐を通しますけれどもここの場合のように裏に回れない場合は表側だけに結ばなければなりませんので押し縁自体に縄をかけることになりまあ言ってみればただの本当の飾りです。うの首になるように縄を回します。 縄の無駄が出ないように長さを調整しますあまり強く結ぼうとするとこのバッテンの部分が寄ってきてしまいますのでむしろ後で調整しやすいように 緩めに結束しますここでの結びは普通のイボイいわゆるイボ結び男結びと呼ばれる結び方です仮結びのように輪っかを残して引っ張ってもいいですし輪っかを残さないで結び切りにしてもよいでしょう。 後ろの土縁と結束する方がずっとやりやすいですこのインチキ結びはなかなか難しいです 15年ほど前にこのアジロガキをボードを使わず10ミリの塩ビだけを実際に組み上げてアジロガキを作ってみたことがありますがとても大変だったのを覚えています人工材は嫌いだという方もいらっしゃると思いますがこんな難しい竹垣がこのクオリティで短時間で製作できてしかも腐らないのなら それはそれで良いのではないかと私は思っていますこのすのこ状の床も塩ビ竹で作ってあります竹垣の下の部分にはミラーボードを貼り奥行きを出しています今回は人工竹垣を中心に施工例をご覧いただきました ご視聴ありがとうございました。